お待たせいたしました。ただいま離陸の許可がおりました。まもなく離陸いたします。シートベルトはしっかりお締めでしょうか。座席の背もたれやテーブル、足置きは元の位置にお戻しでしょうか。どうぞ今一度お確かめください。お子様連れのお客様、お子様のベルトやお座席の背もたれなどどうぞ今一度お確かめください。 ベルトサイン転倒中は、お膝の上の小さなお子様を両手でしっかりお抱きください。